日本に行きたいとか日本に住みたい方の中でワーホリとか仕事を得る人が多いですね。けれどもその仕事を得る前に面接を受けないといけないですね。で、やっぱり日本の面接は海外の面接と絶対違うですから今日は 詳しく知ってる人を紹介していっぱい情報をもらえるようになると思いますので大事な情報をわかるようになるため登録して最後まで見てくださいそれでは早速始めましょうカリブ海蔵北ウトークだあいよみなさんョワンキョンですこのチャンネルでインタビュー言語を知ることそしてブログもやってますので興味がある方ぜひ登録してください今日のゲストはカレンですカレン自己紹介の方お願 い, いします お願いします。はい、皆さんはじめまして、えー。私の名前はカレンです、えー。私は日本語教師です。日本語の先生です。私も YouTube をしていて、私の YouTube では、えー、文法とか日本のルールとかマナーとか、あとは日本の生活などを紹介しているので、ぜひ皆さん見てみてください。まあ、みんなもうご存知だと思うんです。 けれども日本の面接に行ったらスーツとかネクタイが必要ですけれどもそれ以外特別なマナーがありますから。カらンそういうマナーは何ですかはい。日本の面接のマナーは多分本当にたくさんあって私が面接を受ける時も行く前にすごく調べたりとか練習したりするんですけどまずは まあこれは日本だったら当たり前なんですけど、面接の時間の10分前ぐらいにまず早く行きます。うん、そかうか、ん。うん。絶対に遅れてはいけません。そ,、まうん、そうですね。で、えっ、ー、と面接が始まるときはまず面接の部屋に入る前に、うんえー、ドアを 3回ノックしななければなりません詳しいですね3回4回ダメ、はい、2回ダ メ, <笑>ダメ 3, 3, 3回ですそうですねそううんで3回ノックしたら、うん、部屋の中から面接をしてくれる人が「どうぞ」と, とか「入ってください」っていうので、うん、失礼しまますすと言ってから入りますなるほどそれから部屋の中に入ったら「もう1回失礼します」と言って。 でお辞儀をします。頭を下げます。お辞儀。Okay. それからえっ、ー、と椅子、自分が座る席の横に行くんですけど、えっ、ー、といきなり座ってはいけません。なるほどね。椅子の横に立ちます。そして面接してくれる人、面接官があどうぞ座ってくださいとかどうぞおかけくださいと言ってから。 座らないといとけませ ん, うーんでその時にも「失礼します」と言ってから座ります。うん、んなるほどあとは面接が終わったらまたって「ありがとうございました」と言ってお辞儀してでまたドアの前に行った時にまた「えー、と失礼します」と言ってまたお辞儀してそれから 部屋を出ます。ル、うん、ルールはいっぱいありますね。いっぱいあるうんだから外国人がそういう面接を受けたらそういうマナー緩めるかなっていうふうに思ってますうん、うん、そうですね。外国の人だったら、うん、多分、まあ、ちょっとは、うん、緩く見ると思います。 もちろんしたい仕事について質問されるとか、うん、自分の持ってる経験質問されるんだけど面接官はそれ以外特に何に気にしてる何に気ししててるる注目そうですね大きく2つあってまあたくさんあるんですけど私が大切だと思うのは2つあって。 えっ、ー、と、うん、私も外国の人の面接をしたことはないんですが、前に働いていた会社で日本人の学生の面接の受付をしたことがあります。うん、で、その時に大切だなと思ったのが、えっ、ー、と2つあって、まず1つ目は身だしなみ見た目ですね。髪型が綺麗かとか服が綺麗かということです。 だからもしとても頭がいい人とか外国人の人だったらとても日本語が上手でも髪の毛が汚かったりとか服が汚かったりしたらとても印象が悪いです。なるほどうん、それから2つ目はちょっと外国の人は難しいかもしれないんですけど履歴書の字が汚かったら、うんうんうん、これもあんまりいい印象じゃないですね。 うんだから そ, そ, そういう時にコンピュータータで写ってもいいかなそうだね最近はコンピューターでもいいんですけど、うん、結構日本はまだ手で書かなななければならないところも多いです。これはジョアンにも聞いてみたいんですけど今まで大変なことや辛らいことを経験したことがありますか という質問。ジョアンは何と答えますかそういう質問されたら、うん、まず、そういう大変なことを言ってそして、どうやってそういう大変な状況を超えたらを説明します。<笑>オッケーオッケー、バッチリバッチリ<笑>イエース<笑><笑><笑>、うん、そうだねそう。これは、あの私は以前タイに住んでたんですね、うん。アジアのタイに住んでいたことがあってその時に日本人が タイ人の人に面接をしていて、うん、その時に日本人の人がタイ人の人に今まで大変なだった経験辛い経験はありますかって聞いた時に、うん、タイ人の人はありませんと答えましたああ、なるほど、うんうん、多分そうそうそれで多分日本人は辛い経験をしていてそれをどうやって解決したかどうやって乗り越えたかを知りたいしそうですね辛い経験をしている人は、うん、こう成長している でも多分タイの人の考え方は辛い経験したことがありますかと聞いたと聞かれた時に「NO」って答えた方がいいと思ったそうなんです多分。仕事は辛いって思ったことがあるのは良くないって多分思って「家ありません」って答えて、うん、うんちょっとあまり。 日本人の人はあこの人良くないなと思ってしまったことがあったので、ね、ちょっとその考え方が違うから、うん、その質問はちょっと難しいかなと思いました。とりあえず日本は本当に細かいルールとかマナーが本当に多くて日本人でも面接を受ける前にたくさん勉強します。うん、面接の仕方 とかたくさん勉強するので、うん、外国人の人はもっと勉強しなければなりませんうなのでこう事前前にに面接をを受けるたたくさん勉強と練習をしておいた方がいいがですで日本人でも本当にわからないことが多いので、うん、あの外国人の方はもっと大変だと思うので、うんえー、とたくさん勉強して頑張ってください。 そういう内容が好きだったら、ぜひぜひいいねを押してください。それでは、あー、みんと